じゃあ、リフレッシュすビデオ Oui、ジェリフレッシュ、トゥー今日はね、イの使い方を教えたいと思います。イの役割なんですけれども、前のビデオの「ん」と同じように、文章を短くするための言葉ですね。前に言われたことをまた言うより、その代わりにイを使います。どんな時にイを使いますかと思ったら、あ、 例えば、ペンセーア・ケケケクショウズ、リフレシーア・ケケケクショウズ、コア・ケケ Google で,、ね、で検索したら、<ス>あを使っているフランス語の動詞は何っリストはいっぱい出ていきますので、そういう動詞とイを使います。 次はどう使えばいいのかなと思ったら今教えたいと思います。案と同じようにみんなに僕の靴はいつも現在形で文書を活用してみてください。例えば、「え<タッ>っ e くと e ょぃょぴょぴょぴょぴょ e ょぴょぴょ e ょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょぴょ�� Oui, j'y ai pensé. Tu es un homme qui est en train a se a i r e J'y ai pensé. Tu es un homme qui est en train de se faire. J'y ai pensé. Est-ce e que tu as réfléchi à ce que tu vas porter pour le mariage Mazuha, desne. Oui, j'ai réfléchi à ce que je vais porter pour le mariage. Y, je et Y les il、oui, en fait, est là, Jito et Nomanakani il est s à Et réfléchir te Yudoshino, Atoni Aru Kotubawa, Zambu, Nani s h i m a s u a i u k e m a s Oui, Ji et réfléchi. Ji et réfléchi. La k o n k a e Minnawa, Nani s h i m a s Est-ce que tu crois encore au Père Noël? Est-ce que tu crois encore au Père Noël? Tekigal est là. どんなふうに答えますかヒントは現在期だと、oui、je crois e n じゃあ、Y はどこに入れますかコメントで教えてくださいで。僕は全部のコメントを見てますので、検索します。だからぜひぜひ練習してみてください。それでは、あっ、みんな